狩り塾眠いー終わりだよみんなお待たせ僕の考えた最強の怪獣第3弾3弾<笑>届いたよありがとうピク太郎送ってくれてでは早速紹介していきましょうどうぞ ハピタプルキラーマンロゴがかっこいいよね。なるほどね。でかい。ふわりの動画を見てくれてる感じがする。単純な玉絵。おぞましいよし。単純明快。わかりやすい。よし。はい。じゃあまず一個ずつ見ていこうか。まずは、足ね、足。 トゲのたくさんついた足。殴ると痛い。やっぱね、こうスパイクマンしかり、トゲは大事なんだよ。これ一応トゲつけとけばもうね、完全に防御と攻撃を両方できるからね。ほんとね、トゲはおすすめ。はい、じゃあ次。規制を上げて、えっ、ー、と、威圧をする。相手を先んじて威圧するのは、こう戦いのね、処方。 初歩中の初歩強く握られた拳あいいねでも拳のにまあまあふわりの握りと比べたらまだまだちょっと甘いところがあるあるけどなかなかいい拳持ってんじゃ ん, んハピタプル星人を倒すためだけに生み出された悲しき生命体あーいいね敵なのにこう悲しいバックボーンを背負っている敵 ふわりもめっちゃ好き多分ね、ハピタプルキラーマンはね、もともと、あのー、4人の格闘家だったんだよ。その4人の格闘家が、こう、純粋なね、彼らは純粋だったの。純粋に強さを求めた結果、こう、悪い人たちに騙されちゃって、で、こう、魔改造されて、こう、完全に意志をなくされたモンスター。 悲しいモンスターになっちゃったっていう<笑>、そういう話なんだね。悲しいね。めっちゃ好きだけど<笑>。めっちゃ好きだけどね。好き。よく考えられた素晴らしいモンスターです。ありがとうていうかさ、なんかさ、こう、肌の色もくわりとかぶってんじゃんはっ。そういう意味でもハピタプルキラーって、キラーってことか。 やろうふわりのキャラ立ちのために消えてもらうふわり曲。ということで、早速立ち会っていきましょうハピタプルキラーマン、召喚出<笑>たね。 に前が違いすぎて厄介だね。だったら。<タッ><タッ> な た, ったとよしこれならどうだ刻み追い付き回んんるほどハピタプロキラーマンの名はたじゃないってことだねははっ これは空手じゃないいっていう中国憲法の一つだよふわりも地球に来て、いうやくこぶしを出したねハピタプルキラーマン ここからは空手家として、お相手つかまつる平安四段の応用はっはっえいえいハピタプルキラーマン、いい拳の握りだったよまたやろうなニコ。